ましたあっという間にもう年末ですよほんとですよもう年末う ね, ねえ早いなあ人生もこうやってあって今ですよ、はい、みんなね、はい、まあさて人はね不幸な出来事やね窮地に直面した時どう対処したらいいのかい ああります、ね、ありますねねピピンチピンチチ人生のピンチ、ねうんまあ、でもそんな時にやっぱり冒頭の話にあったようにね、まあ、どんな時にもねまず理性の目なんですよ魔法はそ う, です、ね、うん乗り越える魔法は理性の目これ感情になったところで無駄ですからね理性的にどうすんのかっていうことを考えていくことが大事だと思うので、はいまあ、今日はそんなメールを紹介して共に学んでいきたいと思いますお願いいたします、はい、<音楽>それでは早速ねまいりましょうラジオネームみなみんさんからです<音楽> 私は今、夫から訴えられています。結婚して4年、3歳の長男と8ヶ月の長女がいます。去年家を建て、子供も恵まれ、幸せなことばかりでしたが、夫から離婚を言われました。二人目を妊娠してから私のつわりのせいもあり、関係が少し悪くなりましたが、乗り越えていけると思っていました。ですが、 妊娠中に夫から毎日のように出て行け、荷物はまとめたのかという言葉に耐えきれず家出をしてしまいました。私が子供を連れて家出をしたので夫はすごい勢いで私の実家まで両親を連れてきました。子供を連れて出て行った私がすべて悪い、もう結婚生活は続けることができないと。 今までの結婚生活も全て私が悪かったと責められ家事をしないからといろいろ理由をつけられました私にも至らない部分はあったと思いますがそれを助け合っていくのが夫婦だと思っていましたこうなるまでに何回も夫にやり直そうと説得したのですが聞く耳も持たず義母にも相談しましたがダメでした 私も気持ちは離婚の方に向いています。夫は離婚したいが、養育費は払いたくない。上の子の親権は欲しいと言っています。逆に私に上の子の養育費、医者料まで行ってきました。このような状況になってしまったのも私が未熟であったからでしょう。こんな私にご教授お願いします。まあ、そうかもしれないけどもね。はい、ここで、はい、うん、本当に辛いことだけども、うん、でもね、ご教授お願いしますって何を教授するべきことなのかしら。 そこが明確じゃない。それにね、その明確でのなさが、なんかみなみんさんの問題なのかなと思うんですよね。あのー、もう事実は事実でしょ、はい、だからそれを受ければよくて。でいて、こんな私にご教授お願いしますということ自体が、どこかね、裏にやっぱりね、自己憐憫事故にあったかのような思いがやっぱりあるような。 気がするんですよね。で、何故かというと、私は今回のこの場合、まあ大体ほとんどそうなんだけど、はい、全て一方だけが悪いっていうことはなくてね、はい、あの、やっぱこの旦那さん最低ですよ。最低だけど、まあもう、で、もう明らかに、えー、結婚がめんどくさくなったんですよね、この旦那さんはね。はい で、あの、で、いいところだけしていきたいってわけでしょもう幼いのと、あと、あの、義母にも相談してて言うけども、まあ悪いけども、こういうのは義母と息子は結託してますよね。で、あとは、あ、う、の、ん、大体ね、言葉としては当たり前に当然なんだけど、私いつもこういう時に気になるな文章の中にね、私にも至らない部分はあったと思いますが、それを助け合っていくのが夫婦だと思っていました。 いうねここにね、これは当然で悪いことじゃないんだけど、この奥にしても依存心をすごく感じちゃうわけ。なるほど。っていうか、世の中の人みんな多くはね、結婚にコールね、なんかそういうもんだと思ってないかな、と思うんうん。なんか甘い夢を見て結婚じゃないかなと思うんですよ、うん。結婚ってね、かなり、あの、大変な学びですよ。修行。なるほど。修行ね。うん。だって、あの、一番幸せなのはね、うん、一人で生き、あの、経済と健康さえあれば一人で生きていくの一番いいからね。 すね、自由だもん<笑>、ね、そうでしょだからあの人と共に生きるっていうのはもうそんな甘いものではないだってたとえだって血のつながった親子でさえ一緒に暮らしていくのは大変なんですよ う, です、ね、うんりますから、ね、そう、ね、まずその言えることはもうするべきことをしてあとはもう済んだらば過去 を振り返らず、だからこのまま訴えられてるわけでしょ。はい、でいろいろ有給費の問題なんでしょ。こちらももう弁護士さんを立てて無、はい、理性的にやって、はい、でもあのそういう変な市場とか感情を挟まず、はい、理性的に。 解決する。解決するということ、うん、で、子供どう考えたって、あの母親がね、育てるのは幸せなんだから。やっぱり、そのところでいて、あの、そういういろんな長いことあっても、感情的にこの人も飛び出たから問題なんですよね。はい、証拠を集めておけば、はい、裁判とかあれしても、自分の方が分かった、良かったはずなんです、うん。そうですね、なんか、この流れから言ったら。ありますしね。そう。うん でしょだから何て言うんだろう行き当たりばったりの人っていうのはちょっとダメかなかだから今回思ってねこの行き当たりばったり人生をおやめになって卒業してで次こそね、はい、幸せな人生に出会っていただきたいと思います。頑張ってい、うんはいたただきたい、はい うん、続きまして、プルートさんからです、はい。いつも勉強させていただいております。私は1年前に離婚しており、母にも帰ってこないでと言われ、頼れる身内がおりません。離婚原因は、専業主婦になってもお金をもらえず、貯金を取り崩し、毎日が卵ご飯の生活、体重も35キロまで落ちました。働いたら帰りが遅いと、真冬の雪の日に40度の熱があっても遅延をかけられ、家に入れてもらえず、 このまま私はこの人に殺されるのかなってずっと悩みましたが、医師の助言、上司の助言で目が覚め、離婚いたしました。今は会社員として働いており、資格の勉強もしておりますが、先月大腸がんと診断されました。母からは離婚に対して許してもらえずにおります。姉夫婦からも恥ずかしいから連絡してこないでと言われております。父は学生の時に他界しております。 私自身、母に病気のことを話すことはしないと決めております。後悔のない孤独死に向かうために、心構えを教えてください。よろしくお願いします。あの、ちょっと、最初に私、ちょっと言葉のあれをつつくようですけどね、はい、孤独死に言ってあの、孤独死って言葉が悪い。私、孤高死って言うんですね、そういうのね。孤独死とか失礼な言い方であってね、あの、孤高死って言うんです。自分で自立して亡くなっていくのをね。世の中むず構孤独死、孤独死って悪いように愛して取っていくんでね。だから、この方もちょっとヒ ヒゲっていうか、まあ、悲観しすぎてる、まあ。いろいろありましたからね。あったからね、わかるんだけど、感情、どんな時にも感情、感情があるうちはまだね、あの、ちゃんとした解決策が見えませんね。はい、もう、ただですら、これ、どちらの地域の方かは存じませんが、その、今時ね、そんな、あの、うん、恥ずかしいから連絡してこないでとかってね、もうそういううちに生まれたことも、まあ、なんて言うんでしょう、学びなんでしょうね。受け入れなきゃいけないですかね。物質的価値観でね、こう、人からどう見られるかとか、そんなのばっかりで、あの、幸せのね、 まあ、まあそういうことを言う方った。 ううちもそういいうことででで苦しんん生きていくんですよだからね。で、母親に関してもそうですし、許さないとかって夫婦の問題なのにね。それを許さないもないし。だから、あなた自身の中ではあなたにしかわからない耐えてきたことっていうのはたくさんあるんだろうし、いいと思うんですよ。それで今はね、ご病気で大腸がんと診断されて、だけれども、その別にそれがすぐに死ぬかどうかとかっていう風な診断を受けてるのか何も書かれてませんから、ね、分かりませんが、どの道ね、働いてもいいし、どんな人もそう、これ別に病を にあるからないからと関係なく、はい、自分の死というものは常にあの見つめておかないとだってあの別に病気の私はある意味ではね病気の人っていうのはねあのー、逆に時間をもらえて幸せだと思うんですよ余命という時間だって、うん、事故でなくなる例えば心臓発作だの突 然, 突然しねな、うんね、くなるっていうこともあるでしょその人たちにはに、ね、猶予もないのやっぱそっちはやっぱり猶予があった方がいいですかね、うん、私はそう思うその の方がおももできるし整理もでききるるし理うんねやっぱり突然パタッと脳幹出血とかでね倒れてそのまま帰らぬ人とか悔いが残りますね。ね, ね残りますよね、うん、だから私はいつもエンディングノートっていうのをきちんと書いてっていうふ、はいはいはい、うに、ん、自分の最後が来てもねいいようにって常に覚悟しておかないとあのー 私はあの家族に見とられて死ぬとかそういうこと全然想像したことないですからね一人で死んでいくもんだと思ってるから、うん、別にそれ全然構わないと思ってるだから逆に言うと医療機関だけけ決めておこうと思ってますけどねど、うん、じゃあプルートさんにとってはまず離婚をしました一回整理しました、はい、で、えー、お母さんとかお姉さんとはまああの距離を置いて。 それでいいと思いますでで、うん。大腸がんに関してはエンディングノートを書く。そうです。それで治療もね、ちゃんと受けながら、それだけ医療機関決めたり、うん、で、その間、あの別にすぐにとか猶予があるならば、あの、いろいろと、うーん、なんていうのかな、準備、うん、役所のことでも何も現実的なね。こんぐらいだっても、一個ずつ、うんうん、理性的に対処すれば、うん、見えてくると、うんはい。はい。でも本当にね、あのー、体のことね、はい、お大事になさってください。はいはい 続きましてはラジオネームカウリンさんからです。いつも楽しく配置をしております。現在付き合って6カ月の同い年の彼氏がいます。彼はいつも優しく一緒にいるととても安心でき、これからもずっと一緒にいたいと思っています。ところが最近彼氏の職場が経営状態が悪くなり、会社は倒産。現在大手企業の助けで半年間はそのまま続けられるらしいのですが、その間ちゃんとお給料は出るのか。 転勤先を探すかどうかなど、精神的にもかなり参っているようです。一緒にいても上の皿だったり、現実逃避やネガティブなこともよく言うようになってきた気がします。私は特にせかすこともせず、まだ30代前半だし大丈夫。焦らずに会社の状況を見て、転職のことはゆっくり考えればいいよ、などの言葉しか出てきません。男としてのプライドもあるだろうし、何よりいろいろな予定が狂ってしまって一番ショックを受けているのは本人なのだから、気持ちを逆なでするようなことは言いたくありません。こんな時、なんて声をかければいいの でしょうかただいつも通りそばにいるだけでいいのでしょうかどうやって支えてあげればいいのか教えていただけると幸いですよろしくお願いします、ね、だからやっぱりねこれまでのいろんな方たちの窮地の方があますでしょ、はいはい、若い方もねそこをまたね参考にしなきゃいけないうんだからこのカオリンさんも彼氏のことを愛してるんだと思うね、はい、だから分かるんだけどここに過干渉ですねなりすぎね そう思いますよね、田さん。あのね、三うんと、彼は30代前半なんでしょ前半で、今のうちにこういうこと起きるんだったら、たっぷり味わして、はい、その彼がどういうふうに道を選んでいくのか見なきゃ。なるほどね。ね, ね, ねそういうのを見ないで、変になんか、あの、母性みたいなのが湧いてきて、まあ、好きなうちはそうなんだろうけど、それで誤魔化されちゃうと、その、人生のこの、カオリンさんよりも先ほどまでの先輩方のような、 後々 ね, 後々ね起きてくるだからあの子育てと一緒でね、はい、やっぱり人というのをちゃんと見極めて育てて手を出しちゃいけんでただいつも通りそばにいるだけでこれもねなんかこうそばにいるだけなんだけどなんかね変な記欲が入ってますよ ね,、はい、ね, ね時に感情というのはね甘いロマンスを作るんですよ表面的にはこうやってそばにいてね私が何をはまあ、でもね確かに結婚してね、うん、3年4年経つと、うん、あら ありますから ね, ね, 先輩たちうねそうだから恋愛でやろうが何ろう人として混みなくちゃうん、うんうんまあ、そういうこともありますもんねそうありますよ、ね、自分のせいじゃなくても企業が倒産したりとか、うん、あるある人間なんだそれでじゃあ例えば残酷なこと言えたけど、うん、突然事故かなんかにあってね足を失うとか、うん、いろんなことある、うん、そこいもそれでも腐ってるようでは、うん、ダメだダメでしょう、うん だからやっぱりそれをねあのー、女の人ってのはわかるん内助の子でね、うん、なんかねこの絵何だろうとかってそれしたからって何か得ある<笑><笑>ないんですよ這い上がる力ですよ大事なのはうですね、うん、人生長いですからねそううんだから気持ちはわかるけどちょっと恋愛的な感情に酔いしれちゃうと大事なことが見えなくなっちゃうよといいしっかりしてそうここでね本当に男のあり方女のあり方を学ぶべきところでしょうそれではお聞きください道開き 《今日は少し重い?》 学びになり ま, した、まあね、まあね、窮地だからね。はい、こんなに笑わない音語りもね。うん。んですねまあ、たまにはね、<笑>大事ですよ。気が合楽なく<笑>、ね、て人生だからね。ためね。そう、ためん性。<笑>だけど、そんな時にもやっぱり、あのね、皆さん多分ね、私だとか、面白い時は面白いけどもね、いや、すっごいバッセリ、冷たいなと思う時もあると思うんですよね。冷たいんじゃないんですよね。違うんですよ。理性なの。理性の目。<笑>でそこで感情的に、<笑>ええー、大丈夫。あの、もう本当にね、皆さんの幸せだ気になってますって言ったところで何か得があるかってこと、私にとっては得かもしれない。 その方が表面面的にねいい人仮面でい仮でられて、うん、やっぱり事実だけをね見ていかないとやっぱりそれはねたくさんのさっきも言ったようにそこにプラスお子さんがいる人もいるんだよとか、ね、いろんな人をいっぱい見てくると、うん、やっぱりねそんなだからよく綺れ事でねなんかみんな気持ちを毎日ワクワクさせてとかさ言う人いるじゃない、うん、あのおしまあ、本当に幸せな ん, なんての方現世的にね、うん、今まで何も見てきてないんでしょうねたく さんのね心の闇とかね、まあいろんな人生のこう闇の部分を見てきた私としてはやっぱりねそのなんてです、新さんなめおくん<笑>なんでなるほどね、うん。なんでね。だからやっぱりそこはやっぱりんと本当のことを伝えるべきかなと思います。窮地に陥っても、うん、それが学びだと思いま そ, そうです。 うん、うそですだってそれが人生だからね。魂だから私たちはね。と、はい、いうようなことでね、いろんな、どうぞメール送ってください。全、はい、てのお便りは東京 FM のホームページからご投稿お願いいたします。たくさんの応募をお待ちしています。本当の反省とは